りなのでおそらく今日皆さん見られるの初めての方もいっぱいいらっしゃるかと思います、えー、その名の通り「ヘインは大きな輪を世界中繋いで踊りで平和を作っていこうそういった願いが込められた総、えー、踊りです、えー、初めての方もどうかノリノリ い, い曲ですので、えー、声を出せたいと思いますが手拍子で応援いただけると嬉しいですよろしくお願いいたします いいなかれがしないで。 I'm gonna get the <笑>あの踊りたくなるようなねあのとっても踊れない曲でございました、えー、平和のコラボチームの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします<笑>ありがとうございました